マウティックグロ、マウティックカンファレンスグローバル2022日本語トラック、えー、トラックリードを務めさせていただいています、カツです。今年も、えー、マウティックカンファレンスグローバル、世界中のマウティックのコミュニティメンバーの人たちが会するオンラインイベント、日本語トラック、えー、お送りしてます。それでは次のセッション参りたいと思います。 タイトルはソーシャルログインとソーシャルモニタリングについてえー、寺岡さん、ウェブプラ合同会社の寺岡さんよろしくお願いいたします。はい、えーウェブプラの寺岡と申します。よろしくお願いします。えー、この時間をですね、えー、ソーシャルログインとソーシャルモニタリングということで。 これの一個前の秋山さんのトラックの方でもですね、ツイッターのプラグインについてお話しされていたので、多少被るところはあるんですけども、それの実際の実装の仕方であったりとか、こんな情報を取れてこんな情報まではちょっと厳しいよみたいな、そんなような話ができればなと思っています。 まず、ちょっともうちょっと簡単に自己紹介の方をさせていただきますと、私、ウェブプラ合同会社という会社で代表をさせていただいてます、寺岡と申します。今ですね、2019年からこの会社を設立しているんですけども、もうちょっと経歴遡ってお話をすると、2004年からデジタルマーケティングという業務の方に携わっておりまして、 え、主には人材業界でですね、転職したい方々に、えー、転職を支援するためのサービスに登録しませんかというような、えー、会員登録を促すようなプロモーションであったりとか、 そのためのリレーション作りとかっていうようなのをデジタル基盤としてマーケティングの方に従事をしてきております。また B2B とかに関してもですね、広告会社でウェブコンサルティング事業の方の立ち上げとかにも関わっておりまして、そういった形でいろんなお客様の マーケティング活動の支援といった立場でも活動の方をしてきておりましたで。独立以降ですね、デジタルマーケティングに関するコンサルティングであったりとか、あと各種学校であったり法人研修といったところでの講師の方を務めさせていただいております。こんな感じでずっとマーケティング畑でマーケッターとして活動をしてきてはいるんですけども、 自分の個人的なスキル開発分野、興味高いところの分野として、DXP というふうに書いたんですが、昔ながらで言うとコンクリートファイブとかワードプレスとかも含めたえコンテンツ管理システムですね、CMS といったところにえ関心が高くありまして、自分でもいろいろと手を動かしながらえカスタマイズしたりとか、じゃあどういう機能があったらマーケティングに使えるのかとか、 いうような感じで、開発分野とマーケティング分野、双方やってきた経験とかもあるので、まあ、そのあたりを今後も掘り下げていきたいなと思っていたりとか、あと実際、マイティックの日本語コミュニティに関しては、創立の時にちょっとお手伝いも一緒にさせてもらったりとかで、イベントの登壇したり、イベントの運営をしたりとかというところに携わらせていただいております。まあ、そんな流れもあって、去年と今年と2回、 えー、連続でですね、えー、お声がけいただきまして、非常に感謝をしておりまして、えー、オープニングセッションでもちょっとお話ししたんですけども、えー、と バ, リバリこう開発であったりとか、プログラミングできなくても、マーケティングの現場とかでもなんとかこういろんなツールであったり、サービス、こういった DXP のプラットフォームですね、の方を活用できるような仕組みの えー、なんだろうな。手助けみたいなところも僕もちょっと担わせていただけて嬉しいなと思って登壇しているようなところです。あと一応、えっ、ー、と、ツイッターの方、法人のアカウントにはなってるんですけども、ウェブプラとしてアカウントもありますので、もし興味ある方いらっしゃったら、ぜひフォローいただければ、交流いただければ嬉しいなと思っております。で、今日のトークテーマですね。改めてですが、マーケティングオートメーションと えー、Twitter API というふうに、ちょっと絞って書いてあります。ソーシャルログインとソーシャルモニタリングというのが本来のテーマではあるんですけども、えー、この後もちょっと細かく話をしていくと絞り込まれていくんですけども、主には Twitter の話となっています。 マーケティングオートメーションの機能に関してですね、マウティックに限らずいろんなツールを僕も今まで何個か見てはいるんですけども、ソーシャルメディアの機能といったものは、大体の MA ツール何らかついてるんじゃないかなというような印象を受けています。オプションも含めてですね。ただ実際にそれを活用している方っていうのは、あまりこう、 少ないというか、あんまり話題にならないなという印象があって、キャンペーンの作り方であったりとか、シナリオどう作るとか、スコアリングどうするとか、やっぱり MA の基本的な機能といったところは、ある程度絞られてきていてですね、マウティックにも一応、その標準でソーシャルメディア連携できる機能というものはあるんですけども、あまりこう、日本だけでなく、海外を見ていても、そんなに多くの情報といったものが出てないなというのが正直なところです。 でまあ、そんなことも含めて、ですねじゃあ、どうやって実装していって、どういう情報を取れて、どう使っていけばいいのみたいなところを、えーとまあ、記録として残す意味でも、ですね、えー、とこれらの導入と活用について考える時間というふうにしていきたいなと考えています。 で、こちらも秋山さんの先ほどのトラックから見られている方は、えっ、ー、と、もうすでに何回か見ているような状化体かと思います。ソーシャルメディアのプラグインというものがマウティックの方にも用意されていまして、で、一応ここからですね、僕の画面の方をちょっと実際の画面と行き来しながら、スライドと画面の方をですね、行き来しながらちょっと見ていきたいなと思うんですが、こちら、えっ、ー、と、今日の説明用に作った2、3日前 に, に、えー、作った えー、とマウティックの画面ですね。こちらのこの右上の歯車、設定ボタンを押すと設定のメニューが出てきます。 でこちらでプラグインというものが一番下にあって、そこをクリックするとバーっといっぱいたくさん出てくる。こちらも先ほど秋山さんのほうでもスクショが取られてましたね。で一番初めに開いた方に関しては、全くアイコン出てない場合とかも多少あるんですけど、その場合は何らかこのプラグインのインストール、アップグレードというボタンを押してもらうと、必要な、えー、とプラグインが選べるだけの数は出てくるかなと。 先ほどトゥイリオとかの話もありましたが、他にも Gmail であったりとか、あと、情報とかもあったりするのかなハブスポットがあったりとか、セールスをするとかいろんなツールと連携できるようにはなっているんですけども、この中でソーシャルメディアに該当するものどれかなというので、カテゴリーでソーシャルメディアを選んでみます。そうすると、こんな感じで5つ絞り込まれた状態。この Facebook、Foursquare、Instagram、LinkToo に Twitter と絞り込まれている状態が、 先ほどのスライドのこちらの情報になりました。この5つが一応ソーシャルメディア関連で連携ができる、API 連携ができるプラグインとなっていると。この中でもですね、ソーシャルログインに使われるものは決まっています。Facebook と LinkedIn と Twitter がソーシャルログインで使用ができるようになっています。 かつ、ソーシャルモニタリングができるものに関してはツイッターのみになっているはずです。すいません。僕がもしかしたら勘違いしているかもなんですが、一応ソーシャルモニタリングを指定できるのはツイッターの API を通じてのモニタリングというものになっています。まあ、この辺もあって、今日、えっと、ソーシャルモニタリングとソーシャルログインの話をしようとすると、どうしてもツイッターに絞られてしまうというのは、まあ、ここにはあったりもしますが、まあ、なのでツイッターを中心にちょっとお話をしていきたいなと考えています。 とはいえ、まあ、ソーシャルログインとソーシャルモニタリングでどんなことできるのかというのをさらにもう一回ちょっとおさらいしておきましょう。ソーシャルログインですね。ツイッターとフェイスブックとインスタグラムじゃない、えー、リンクトゥインで、えー、使用することができます。どんなことできるか。えー、API 接続をしてあげると API 経由で氏名、名前ですね。とかハンドルネーム、えー、とユーザーアカウント名とかも含めてですね。 であと、地域とかメールアドレスといった情報を取得することができるようになります。そして取得 し, した情報をですね、マウティックの対応するフィールドに格納することができます。もちろんカスタムフィールドで新しいフィールドを自分で作ってあげて、そちらの方に情報を入れるといったことも可能です。でメールアドレスとか、他の項目もなんですけども、そういったものを軸に<笑>取得したリードを 追加したりとか、あと既存のリードに対して更新をかけるといったようなこともできます。お使いの皆さんはある程度想像つくかと思うんですけど、大体はメールアドレスを固定の軸として、固有の軸というのかな、として、えー リードの管理とかっていうものをするかと思うんですけども、どれを固定にするかといったものは、一応自分でカスタムフィールドで自由に設定することができまして、もちろん Twitter のアカウント名ですね、を軸としてリードをマージしていくといったことも可能とはなっております。 API 経由で指名とかハンドルネームとか地域、メールアドレスといったものの情報が取れてるよという話をしたんですけど、もうちょっと具体的にどれで何が取れるのかといったものは、もう、えっと、サポートサイトですかね、の方で、えー、しっかりとか、えー、書かれています。Twitter であれば、プロフィール、ハンドル、ネーム、ロケーション、ディスクリプション。 えー、url, タイムゾーンラングラングウェイチですね。あと e メールとかっていう項目が取得できますよ。で、こちらの方ですね。もうこの、今 URL が書かれているんですけども、こちらのページになるんですが、えー、サポートのサイトですね。 こちら、ソーシャルログインというので、英語をまあ翻訳するなり、そのまま、えー、理解していってもらえれば、設置の仕方から、えー、とどんな情報を取れるかも、ここのページとほぼほぼ完結するような情報は出てはいます。でこちら、下の本ですね、ツイッター、フェイスブック、リンク e d i n で、こんな情報を取れるよとか、というのが書かれているというような状態ですね。ね ソーシャルスペースログインスペースマウティックとかで検索していただければもう特にこ の, サイトがあこのページがですねヒットしてきますのでこちらでもご確認いただけるかなと思っています。で今赤字で書いてるもの Facebook にしろ LinkedIn にしろ、えー、メールアドレスが取得できるようになっていて、えー、何らかボタンを、えー、と API 連携のボタンをユーザーが押してあげると。えーと 認証か、認証がかかって戻ってきたときにメールアドレスがメールアドレス欄に入力されているというような状況が作れるというような機能になります。もう一方ですね、ソーシャルモニタリングなんですけども、こちら API 経由をして、特定のアカウントのメンション情報であったりとか、あとはハッシュタグを投稿したアカウントがどういうアカウントなのかといった情報を取得することができるようになっています。 えー、あくまでアカウント情報でして、ハッシュタグを投稿した時の、えー、ときの、そのハッシュタグを含んだ投稿が何だったかとかっていうのを、えーと、データベースの中に確か入れることまではちょっと厳しかったりします。でもちろん、えーと、ユーザーの同意を取っていないので、メンション情報を、えー、何らかメンション送ってくれたユーザーとか、ハッシュタグを 使って投稿したユーザーとかのメールアドレスを取得しようとしてもそこまでは情報入ってこないです。あくまでアカウントの情報が連携できるというようなところで止まっているはずです。メールアドレス取るには何らか同意はちょっと必要になりますねというところですね。まあ、こんな感じでソーシャルモニタリングができるようになっています。このあたりも後でちょっと画面見ながらどうやって設定していくかを説明したいなと思っています。 で実際にじゃあ実装するにはどうすればいいのかといったところで、えーと、ちょっと画面を行き来しなきゃいけないんですけども、こんな感じで、えー、と実装の方ができますよと。ソーシャルログインとソーシャルモニタリングのログインができますよというところを今からお話をしていきます。でまず、ですねどちらの機能を使うにしても、Twitter とのアプリを通した API 連携といったものが必要になります。 ということは、アプリですね、Twitter アップの方を作成する必要がありまして、それはどこでできるかっていうと、マウティックの画面ではなくて、developer.twitter.com といったところで、開発プラットフォームの方に移動していただくと、そちらで作成していただく必要があります。 でこちらの方を移動していただいてですね、まっさらな状態であれば新しいアカウントを作っていくような感じで、サインアップっていう項目が右上の方に出てくるので、えー、そこから必要な項目を入力して Twitter のアップ、Twitter アプリを作ってくださいと。基本的にはこの右側に出てるような名前であったりとか、えっと何人使うのとか、えー、そういった項目を指定していった後で、 必要な項目を設定をしていく、えーと。API で何を取得してどういうことをするのかといったところの条件付けをしていくというのは後からでも変更が可能になっています。まずは質問項目に答えていっていただいてアプリを作っていただく。 で作成されたタイミングで API のキーですね。API キーとか API キーシークレットとか、まあ、ID とパスワードみたいなものが、えー、と認証情報として渡されるので、こちらは、えー、とテキストファイルかな何かに、えー、とコピーをしておいてくださいと。まずこうやってアプリの方を作成します。続いてですね、マウテックの画面の方に戻ってきます。 定のプラグインに移動してもらった後で、えー、っとで、先ほどもちょっと見てもらった画面になるんですが、そこからツイッターのアイコンを選択をして、先ほど、えー、っと記録しておいた API キーと、えー、API キーシークレットといったものを必要な情報として入力していただきます。実際ちょっと見てみると、まあ、こちらのプラグイン管理の画面ですね、ここでツイッターを押しますと、ちょっと本当は必要な情報が出てきて出すの ちょっとまずい情報でもあったりはするんですが、まあ、この道、今日のために作ったものなんで、数日後には消すので、まあ大丈夫でしょう。と開くとこんな形でですね、API キーを入れるためのクライアント ID という入力項目があります。ここに API キーを入れてもらいます。API キーシークレットというものが、 あったかと思うんですけど、それはこのクライアントシークレットの方に入力をしていただいて、アプリの認証、本当はこれもう接続されているので、解除ってボタンに書かれてるんですけども、ここがアプリの認証というボタンになってるはずなので、えっと、それをボタンをポチッと押してもらって、そうすると、行くかな。こんな感じでアクセス許可しますか、みたいなのが出てくるので、そこでアプリの認証をしてもらうと、正常に接続されれば、こちらの画面にまた戻ってくると。 でそうするとですね、えっと、こちらのコンタクトのマッピングというものが、えー、っと、利用できるようになります。えー、i t t e r の方で言う E メールは、マウティックの方のフィールドで言うどこに入れるのじゃあまた E メールに入れてねとか。え、URL ですね。えー、ウェブサイトの URL、Twitter の方でも入れられることができるんですけども、この情報を取得したらどこに入れるのっていうので、じゃあウェブサイトに入れてねと。とハンドルネームは Twitter の、えー、フィールドに入れてもらったり。タイムゾーンはそのままタイムゾーンとか。 で名前に関してはどこに入れるのっていうので、えっと、ファーストネーム、じゃあ入れといてとかっていうのをマッピングをしていく形ですねで、この状態で保存して閉じてもらえば、連携は一通り完了ということで、ちょっとアプリの設定はあるんですけども、プログラムのコードは1行も書かなくても、こちらの方は設定できるようになっています。 こんな感じで Twitter の項目と Mautic の項目をマッピングしていけば連携は完了しますよということですね。でこれができれば、えー、とソーシャルログインとソーシャルモニタリングの方は使えるようになるということですね。で、一点ですね、ちょっと新しいバージョンというか去年の年末ぐらいから一個設定が必要になりまして何かっていうと OS のえと連携ですね、その認証のやり取り のルールがバージョン 1.0A から今バージョン 1.2 あ、あごめんなさい、バージョン 2.2.0? バージョン2かなにえっと上がっています。で、ツイッターの方では OS の 1.0 の方を使っているので、こちらを選択する必要があります。developer.twitter.com の方に行ってもらって、え、ー このあたり、このオーソリケーションセッティングのところでエディットボタンを押すと見れるんですけども、こんな感じで 2.0 使いますか ?1.0 使いますかで、下見るとわかるんですが、えっと 1.0 の方だと API のバージョンの 1.1 とバージョン2両方使う。え a OS の 2.0 だと API バージョン2のオンリーになってます。で、Twitter は 1.1 を使っているので、こちらをオンにして、えぇ、2.0 の方をオフにしてもらう。で、あと、 ダイレクトメッセージのやり取りとかするようなアプリであれば、そのあたりも設定する必要はパーミッションとしてはあるんですけど、基本読み取りだけで大丈夫なので、リードの方を設定してもらったりとか、あとコールバック URL を入れてもらったりとか、このコールバック URL はマウティック側の方で、えっと、指定されているので、それを入れてもらったり。っていうので、設定する必要がありますと。もう一個ですね、今の状態だけだと、えっ、ー、と、 認証をかけてもメールアドレス取得したりっていうことができなくなりました。前はなんかそのままでも確かできたはずなんですが。何しなきゃいけないかっていうと、結局、えっ、ー、と、1.1 か、API の 1.1 を使おうと思うと、新しくアプリを作った時っていうのが、エッセンシャルアクセスと言われる、一番ミニマムな状態の、まあ、バージョンみたいな。 ランクというか、ものになっているんですが、えー、とこちらだと 2.0 でのやり取りしか確かできないのかな。1.0 も両方使いたいっていうんであれば、このエレベーテッドアクセスという、えー、とランクの方に上げてもらう必要があります。取得できる 一ヶ月で取得できるツイート数とかも上がったりはするんですけども、それよりも 1.0 も一緒に使えるというのは、このエレベーテッドアクセスという方のものになるので、こちらをツイッターの管理画面上から、このデベロッパーツイッター .com の方から申請を出してですね、エレベーテッドを使えるようにしてくださいで。審査に半日ぐらいかかったりとか、場合によってちょっと審査は通らない場合もあるらしくって、で、今、 えっと、審査通んなかった場合でも再申請できる準備とかっていうのはしてるよみたいなのは、ツイッターのドキュメントの方にも上がっていたので、一応まあできるんじゃないかなとは思います。で、僕も特に引っかからずに半日ぐらいで通過することができたので、こちらの方を設定してあげれば、無事ソーシャルログインでメールアドレスとかもと取得できるようになると。ここがちょっと一個ポイントにはなってますね。今の現在は。 で、これが終わった後にですねす、えー、やっとソーシャルログインの方の、えっ、ー、と、起動が使えるようになると。実際の作り方なんですけども、えっ、ー、と、結局はフォームを作ります。普通に、なんだろう、資料ダウンロードとかするときにメールアドレス取得してで、メールアドレス入力をしてもらって送信ボタンを押したら、まあメールにそのダウンロード URL が書かれていたりとか、もしくはダウンロードができる画面に遷移したりとかっていうような動き、挙動の 設定をするかと思うんですが、同じことをしてあげます。えー、フォームの作る場合は、コンポーネントのフォームというところに行ってもらうので、ま、そこ移動してもらって、えー、メールアドレスの入力欄と合わせてソーシャルログインを設置したフォームというものを作りましょうと。とちょっとやってみます。フラグインの方に行ってですね、ちょっとアクセスが重くなっているので、<笑> 通信というか、配信しながらだと、ちょっと重くなっちゃうんですが、いかないか。まあ、ちょっと難しいかもですね。ちょっと画面が、 ないかもしれません僕の方だけかもしれないんですが、一旦ちょっとフォームの実装そのまま画面を映してしまうと重そうなので、スライドの方でお話をしていきます。コンポーネントというメニューから、えー、フォームを選択をして、えー、今図の方が出てるかと思いますけども、えっ、ー、と、普段であればこのメールアドレスと送信ボタンがあれば基本的には機能しますね。 でそれと合わせて、ですね新しいフィールドの追加のところで、えーと、ソーシャルログインという項目を選択できるようになっているので、そちらの方を選択をして設置をします。今、この図でいうと、Twitter から入力と書かれているものが、このソーシャルログインのボタンになっていますで。こちら、ソーシャル連携ができているものであれば、えー、とそのアイコンが表示されます。 逆に言うと、連携されてないものはアイコン出ないようになっています。今、僕の方ではツイッターだけ連携しているので、ツイッターのアカウント、アイコンだけ表示されているんですけども、もし Facebook であったり、LinkedIn といったものも連携していれば、そのアイコンが出るようになっています。でこちら、プレビューでも大丈夫なので、実際に挙動として見てもらった、見たときに、ツイッターのこのボタンをポチッと押すと、さっきのような認証の画面の方に行って、えー 承認するみたいなボタンをポチッと押すと戻ってきて、このメールアドレス欄にメールアドレスが入力されている状態になるというような形ですね。で、それ以外にもいろんな項目、えっと、取得できますよという話をしたと思います。URL であったりとか、あとアカウント名、ハンドルネームとかですね、そういったものも取得できるようになっていて、そういったものも一応フィールドの名前を揃えてもらえれば、 えー、そちらのフィールドに入力されるようになってもいますし、もう1個ですね、えー、と非表示フィールドみたいな名前のものがありまして、ユーザーには表示されないんですが、送信される項目としては取得、その項目の中に、フィールドの中に情報が挿入された状態で送信されるよというような挙動も可能です。なので、画面上では、こちらも今そうなんですけども、えー、と、 画面上ではメールアドレスの入力欄と、まあ、名前だったりツイッターのソーシャルログインのボタンだけ見えている状態になっているんですけどももしこのツイッターから入力っていうボタンを押してもらって認証の上でフィールドに情報が追加されて、えー、情報送信した場合ですねツイッターのハンドルネームはこのツイッターというフィールドに挿入された状態で非表示のフィールドの状態で送信することも一応機能としては え、可能となっています。で、えー、ま、で、ユーザーの入力ストレスを軽減させるというところとか、えっ、ー、と、嫌がられないようにとかっていうので、非表示にするっていう考え方も、まあ、なくはないんですけども、基本的に同意取ってない情報に関して、勝手に取ってどうのっていうのは、方が一番怖いので、そのあたりは、えっ、ー、と、プライバシーポリシーであったりとか、利用規約に沿って、えー、判断をしていけばよいかなというところかと思います。 ですねはい、で続いてですねソーシャルモニタリングになるんですけどもこちらも本当はちょっと画面をお見せしたかったんですがちょっと重たくなってしまうのでスライドでお話をしていきます。えー、こちらは、えー、とキャンペーンという段位分類のメニューの方から、えー、作成できますキャンペーンのソーシャルモニタリングの方に移動してもらってできる項目すごくシンプルですここの図にあるんですけども、えー、モニタリングメソッド方法どうしますかっていうの で, で Twitter のメンション え、指定した、えっ、ー、と、アカウントにメンションを送ったアカウントの情報を取得してくる。もしくは、ツイッターのハッシュタグ、えー、指定したハッシュタグ名のもので投稿した人の情報を取ってくる。ということをやります。で、これをやった上で、えー、クローン設定というか、ここの下の赤字で書いてある、えー、バッチみたいなものを走らせてもらうと、えー、API 連、API を通じて、これらの情報を取得して、 どんどんどんどんこうリードとして追加していくような設定になっているという状態ですね。でこちらのっ、えー、と手動でこのバッジを動かすこともあるんですが、まあ、基本的にはクローン設定で、希望の時間の間隔で10分大きいとか15分大きいとかいうような形で、えー、モニタリング項目を自動で取得してくることがほとんどかなというので、まあ、クローン設定、ここでも必須になりますねというような感じですね。 これで取得できるようになっています。ただ、えっと、繰り返しになるんですけども、ハッシュタグを使った投稿したユーザーのその投稿を特定するとかっていうのは確かできないはずで、あくまでその投稿した人のアカウント情報だけを取得してくる。もしくは、メンションしたとしてメンション情報が取れるかというと、そうではなくて、メンションした人のアカウント情報が取れるというところで、とどまっているものだという認識で良いかと思います。 最後ですね。じゃあ、えっと、意味があるのかないのか論っていう議論がちょっとやっぱりあってですね。えっと、僕も色々とこのあたり情報を調べてたりしてまして、で日本に限らず海外でもソーシャルメディアのこのソーシャルモニタリングであったりとか、まあ、ソーシャルログインに関しては機能面としてすごく便利なものなので、使ってる人も ある程度いらっしゃるんじゃないかなとか思うんですが、ソーシャルボニタリングに関して、その、なんだろう。投稿内容とかまで特定するような情報を格納できるかというと、そこまでではなかったりするので、機能として、そんなに魅力的なものじゃないんじゃないのみたいなことをフォーラムとかで、海外の方が言われてたりとか、これ何のためにあるんですかみたいなのを質問されてる方とかもいらっしゃったりも、実際に面にしています。 投稿内容まで取得できないとなると、やっぱりリスニングまではいかないので、えー、そういったときには、やっぱり他のちゃんとした専用のツールが必要になるんじゃないのかなとか。あと、SNS を使っているときのメールアドレスといったものが、えー、業務で使っているものと一緒のことってほぼあんまりないと思うので、別ユーザーとなるのがどうのこうのっていう話もあったりはするんですけども、逆に言うとですね、えっ、ー、と、 会社の中で使っていてもメールアドレスを入力して何らか資料をダウンロードしようとしたときに個人のアカウントのメールアドレスを使ってダウンロードするっていうことはまあ僕が見る限り結構よくあるなと思っています。で、じゃあ個人のアカウントだからいらないリードかっていうとそんなことはないと思っていて業務上 必要なものを個人のアカウントを使って情報収集しようとする方はいらっしゃいますし、まあ、どちらかというと、会社のアドレスがばれたくないので、個人のアドレスで収集してますみたいな方もいらっしゃったりするかもしれませんし、その後その人たちにある程度、何らかメールで、えー、とキャンペーンだったり、イベント情報みたいなのを送って、アクションがないかというと、そういうことでもなかったりはするので、まあ、無駄か無駄がないかっていうのは、ちょっとあんまりそこで話はできないかなと思っています。 で、えー、去年ちょっと僕が話した内容にも通じていくんですけども、えっと、ジオロケーション。 サービスみたいな IP ジオロケーションサービスかみたいなものを使ってですね、個人のメールアドレスを入力しているんですけど、接続している IP からして、この人はこの会社に所属している人だよとかっていう情報を連携していくと、また全然話も変わってきますし、そういった人たちに対してソーシャルログインで個人のアカウントのメールアドレスが入ってきたとしても、まあ、特に無駄なものではなくて、あとはどういった人がどういうニーズで えー、と、その資料をダウンロードしたりとか、コンタクトを取ってきたりとかっていうのを踏まえて、どうキャンペーンに活かしていくかとか、自分たちの行動をどう見直すかっていったところの情報には使えると思っているので、まあ、そういった個人のアカウントと、えー、と、同じ人が別々のメールアドレスを使って複数のリードになってしまっていたとして、それを特に、えー、とマージをしなくても、こういった機能をうまく使いながら、SNS の情報とかも取得して、その人の えっ、ー、と、セグメントをですね、うまく切りながら、えー、リードとして活用していくっていうのは必要なんじゃないかなと、大切なんじゃないかなというふうに僕の方では思っています。ということで、えっ、ー、と、ちょっと簡単な感じにはなってしまったんですが、えー、ソーシャルログインと、えー、ソーシャルモニタリングの機能ということで、えー、その、 できるできないの話であったり、どういう手順でやるかとかといったところをちょっとお話をしてきましたということで、僕からの発表は以上となります。お聞きくださってありがとうございました。はい。寺岡さん、ありがとうございました。えー、っと、それではですね、寺岡さん Q&A いらっしゃる方はですね、えっ、ー、と、五時、6時20分、まあちょっと遅れてるんですけれども、6時20分から予定している日本語トラック Q&A セッションの方で改めて質問をしたいと思います。よろしくお願いします。それでは次なんですけれども、ちょっ と,、えー、と私のセッション、えっ、ー、と、次行きたいと思います。今、えっ、ー、と、5時2分なので、5時5分頃から 行いたいいたと思います私よりですね、マウティック 2.x バ, バージョン2からバージョン4までのアップデートの道のり、お送りしたいと思います。それでは、寺岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。